ははいいいおはようございござざまますすラスカルで今日はですねジローさんがお土産の油そばの販売を始めたので早速ね購入させていただいて今日は食べていこうと思っておりますこちらのメニューはですねまあ、油そばなんですけれども豚ありと豚なしの2種類がありまして今回買わせていただいたのは豚ありの方でございます で内容なんですけれどもまずはこちらの自家製麺ですね多分ねさっき測ったところ 1kg ぐらいあるみたいですこちらと油そばの返しと油が入ったパックですねこれが3パックすっげーこれ塊肉丸々1本入っておりますそれプラスねなんかちょっと今スーパー行ったらいろんなね美味しそうなデザートがあったんでそれも一緒にね今日は食べていこうと思っております はい、ということで、今日も湯煎から始めたいと思いますまずはねこちらのチャーシューと返しのスープですねこれをまとめて湯煎していきたいと思います今日切っていくトッピングはこちらでございますまずは玉ねぎにんにく生姜うがにキャベツでございます 今たま ね, ねぎは半分みじみに出していただきました見てそしたら続いてニンニクですね今日はちょっとニンニクを多めでニンニクもこんな感じでございますそしたら続いて生姜ですね、はい、そしたらこちらも完成でございます そしたら最後にこちらのキャベツですねとりあえずざくり切りに一っ移しておやしとはいそしたら今日もねあとは麺を茹でていくだけですので今日もずんどうちゃんの出番でございますよいしょ かけちゃったはい、今日もこのまましばらくお湯が沸くまで待ちたいと思いますその間にこの子でゆっくり待ちたいと思います<音声>はあうまいってことでお湯が沸きましたんで早速ね麺を茹でていきたいと思いますいやえんさんのこれ自家製麺なんですけどちょっと大好きです やっと増えると思って、めちゃめちゃ今日嬉しいんですけど、約ね、茹で時間は6分ほどになるそうです。でも、入れる前に、はい、今日もすり鉢。はい、すーパーすーい。時間が足りなくなりそうなんで、先にね、チャーシューを切っていきましょう。ょえー、チャーシューは、こんな感じでございます。すげーうまそう。これ丸々1本今日は。 かかっていきますうわうまそう早く食いてーではここに麺を投入していきたいと思いますで6分とその間にねちょっとこの野菜をこっちのフライパンで茹でていきます先ほど温めていたこちらの返しをねすり鉢に入れていきたいと思います よいしょとあとね残り時間1分切りましたんで野菜をまず湯切りして、うん、はい次、うん、あ入ったで麺をべて揚げてとよいしょで麺をね しっかりと返しに絡ませてあげてくださいうわうまそういいよちょっと買ってきたメンマで今日結構ジャンク系なんでマヨネーズもいっちゃおうかと最後鰹節をはいこれで 灰色だらけの特製油そば完成でございますはい、ということで今こんな感じで完成いたしましたこちらがね、野エさんの油そばとあとね、さっき言った甘いもの類こんな感じで今日は揃えておりますんで一緒に食べていきたいと思いますはい、いただきます何から言ったらいいんだろうちょっとチャーシューかな、じゃあな感じうまそう 油ブリンブリンなんですようまそううまっうまっお肉ブリンブリンうめっ<笑> メイン行きたいけどまた今日もいろいろ盛りすぎちゃったな。ちょ野菜を<笑>うん溶かして麺を、うん、いいよっ、うんはあ、このいい色うまそう うー、ん、まっやえんさんの麺、うめえ。なんかね、知ってるんだけど答えが出ない、なんかよくわかんないけどなんか爽やかな風味がするなんなんの香りだろうやべ、今日も幸せうんうまい 出るけどこの香りは誰だ？答えがわかりません。<笑>麺が重い。<笑>いいえしょ<笑>、うん、あんまい。今日麺も1キロぐらいなんでなんか、ね、いつもよりさらっとなくなっちゃいそう。 今日は早速出しちゃいたいと思いますうまい、うん、んちょっと合間に甘いものも挟もうかこれシュークリームでいいこれはうん まあ、うん。またこの見えるかな、茶色い感じがたまんないよね。うん、ちょっと足りないないしょいしょ。はい、マヨが足りません。 いやうん、にんにんニくしょうがも全部混ぜ合わせてそこにいた麺はあった。 そしたらちょっとその間に。デザートのチョコケーキをよいしょ。こういっちゃうもうこういっちゃう。 そしたらもうショートケーキもいっちゃうよ。ショートケーキはこんな感じ。よいいでしょ。 今日も生卵さんの出番でございますい今日はこんな感じまめっちゃうまい うん、卵は完食でございますでも残りもこんな感じでもうちょっとだねうんじゃあスイッチ挟むか挟もうかフレンチクルーラー多分そんな感じのやつうんまっ これなら10フレンチくるぐらいいけるうまいでもなんでだろうなんか甘いもん挟んでるからかなお腹いっぱい<笑>あれうんこれうまいゴリゴリのチョコだあうまっ <笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううん この状態からのスイーツは重い最後はこれだね焼きプリンモンブランいや ごちそうさまでした。はい、ということで、今ね、全て食べ終わりました。ヤヨンさんの良かった。なかった。<笑>ただ自分でね、こうマヨネーズ加えたりとか、まあ、豚も一本あるんでね、結構ハードな。い杯になってたんですけど、大満足でした。ヤヨンさんのね、持ち帰りについては、現在えっと5月の2日から試験的に販売を開始しておりまして、詳細はね、ヤヨンさんの Twitter の方から確認できますので、そちらの方、ぜひご確認ください。